日本にとってはすでにどうでもいい国になっています。どうも、政治いろいろの学部です。いまだにお隣の国、韓国ではなどと言い続けているのは地上波、新聞といったオールドマスメディアだけです。そしてそうなった原因は、当の韓国にあるわけです。ワウコリアが 岸田新首相の記者会見の内容を記事にしています。ワウコリアの記事を引用します。日本の第100代内閣総理大臣に選出された岸田文雄首相が就任記者会見で北朝鮮による日本人拉致問題の解決を最優先課題に掲げた。アメリカとの同盟を中心に中国を牽制する考えも明らかにした。 韓国に関する言及はなかった。岸田文雄首相は4日午後に首相官邸で記者会見を開き、条件をつけずに、金正恩朝鮮労働党、総書記と直接向き合う覚悟と述べた。北朝鮮に脱出致された全ての日本人の帰国を実現するために総力を尽くすと明らかにしたからだ。日朝間の問題において、 アメリカとの協力も強調した。岸田首相はアメリカのジョー・バイデン政権に言及し、アメリカでも新しい政権が誕生した。新政権の対北政策の方向もよく把握し、日本の役割を考慮しながら具体的な対応をしていくと明らかにした。北朝鮮の核問題にも積極的に乗り出すことを示唆した。岸田首相は 原爆被爆地である広島出身の首相として核兵器のない世界に向けて全力を尽くすとし、外相の時代から核兵器のない世界を目指し、これを生涯の事業として取り組んできたと述べた。日米同盟の重要性も改めて強調した。岸田首相は日米同盟を基軸に、日本に対する世界の信頼をもとに、毅然とした 外交安保政策を展開すると自由で開かれたインド太平洋構想を引き続き推進すると明らかにしたこれは海上で影響力を拡大しようとする中国牽制の意味合いが強い中国に対する牽制球も飛ばした岸田首相は力による現状変更の動きがあるとし 普遍的な価値を共有する同盟国と提携し中国に言うべきことは言うつもりだと明らかにした。中国がアメリカ同盟国の主軸である環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定 CPTPP への加入を公式申請したことに対しても中国が CPTPP が要求する 高い基準を満たすことができるか不透明だとし、中国の CPTPP 参加に事実上の反対の意思を示した。CPTPP はアジア太平洋地域で貿易関税を撤廃し、経済共同体を作るという趣旨の協定である環太平洋パートナーシップ協定 TPP を前進とする。2017年に アメリカのドナルド・トランプ政権がアメリカ人の仕事を奪うとして TPP を脱退した後名称を CPTPP に変更した CPTPP への加盟は加盟国11カ国の全会一致の同意が必要だが来年の議長国を務める日本だけでなく貿易葛藤に直面しているオーストラリアが中国参加に反対票を投じる可能性が高い これに先立ち、先月、麻生太郎元副首相も中国政府が国営企業に補助金などを支給して国家的に育成するという点を挙げ、中国の CPTPP 加盟について中国が加盟できる状態なのかと反問した。ただ、日韓関係の改善は容易ではない見通しだ。この日午後9時から1時間行われた記者会見で、 岸田首相の冒頭発言と質疑応答では、韓国に関する言及はなかった。主要20カ国 G20 首脳会議にも岸田首相が出席しないことになったため、日韓首脳による対面会談も実現しないことになった。岸田首相は今月30から31日、イタリア・ローマで開かれる G20 首脳会議が衆議院総選挙と日程が重なったことで、 G20 首脳会議にはリモート形式で参加することを明らかにした。G20 首脳会議を機に日韓首脳会談が実現できるかどうかは今後の両国関係を見通すバロメーターになると期待されていたが岸田首相の不参加で会議自体が実現しなかった。岸田内閣の面々を見ても安倍元首相の極右内閣と大差ないという分析が出ている。日本による 植民地時代の元徴用工や、元慰安婦問題、竹島問題、韓国に向けた輸出規制など、日韓関係の懸案を担当する主務人事の大半が極右傾向の人物で埋め尽くされているからだ。一方、ムンジェイン大統領は岸田首相に祝電を送り、日韓両国は民主主義と市場経済という基本価値を共有しており、地理的、 文化的に最も近い国家として、隣国らしい協力の手本を見せられるよう、疎通していくことを期待すると明らかにした。とのことです。この記事でまず目につくのは、岸田内閣の面々を、安倍元首相の極右内閣と大差ないという分析が出ていると決めつけている点です。ワウコリアの記事によれば、元徴用工や、元慰安婦問題、 竹島問題などの懸念を担当している主務人事の大半が極右傾向の人物と言っていますね。これらの問題を担当する大臣は複数いますが、外交関係において最もイニシアチブを発揮するのはやはり外務大臣でしょう。2012年に発足した第二次安倍内閣。この時に外務大臣に任命されたのが他ならぬ岸田新首相です。岸田新首相は 第3次安倍内閣ままで外務務大臣を務めていますその後、第四次安倍内閣では河野太郎氏が、第四次安倍内閣、第二次改造内閣では茂木敏光氏が外務大臣を務めています。茂木氏はそのまま菅内閣でも外務大臣を務めていますね。安倍内閣、菅内閣を通じて外務大臣を務めてきたのは岸田氏、河野太郎氏、 茂木氏です。この3人の一体、どこに極右傾向があるのでしょうか？韓国と話をしない人物は皆虚空だとでも言いたいのでしょうか？日本という国は長い間左に振り切れていたと言ったも過言ではありません。戦後 ghq が主導して行われたウォーギルドインフォーメーションプログラムという再教育プログラムによって徹底的に弱視感が刷り込まれ。 とにかく日本は悪いことをしたのだ。日本はアジアに謝り続けなければいけないという空気が蔓延していました。河野洋平氏が1993年に出したいわゆる河野談話などはその空気が生み出した最たるものと言っていいでしょう。その日本の空気を目覚めさせ一変させたのは実は他ならぬ韓国だったりもするわけです。 韓国の度重なる傍若無人な態度、嘘、厚かましさ、無礼さ、こういったものの積み重ねにより、なんかおかしくないかと気づき出した日本人は相当数に上るのではないでしょうか。それでも日本はまだ極右なのではありません。左に振り切れていた状態からほんの少し真ん中に戻ってきただけです。言い方を変えれば日本はようやくまともな国に 戻りつつあるわけです。そういった意味において、韓国の今の状況、これもまた、韓国お得意の自業自得だったりもするわけですね。韓国人というのは、よく言動を知らない人々と言われます。一回この手が通じるとなると、しつこいくらいに繰り返す癖があるということですね。岸田新首相が韓国について言及しなかったのも、元を正せば、 言動を知らない韓国人が日本に対して無礼非礼の限りを尽くし、その結果として日本がまともな国へ目覚め始め、韓国はどうでもいい国だと認識し始めたことが原因なのではないでしょうか。あらゆる場面において、韓国ほどブーメランという言葉が似合う国はありません。今回の岸田新首相の記者会見に関する話題、これもまた